ヤマヤマヤマケンティーヴィー It's Showtime! どうも山県ですはい今日はですねこちらの商品を紹介していきたいと思いますネオディケードライバーもう勝又とか紹介者とか動画もう上げてんぞって思った人しょうがないんだよ田舎は届くの遅いんだからはいじゃあ紹介していきます パッケージなんですけど、前はこんな感じですね。まあ、ディケイドいて、マゼンタ色のネオディケイドライバーがバシッとね、生えてますね。こちら裏面ですね。平成1期と平成2期のライダーたちがもうね、すんごい、ぎゅうぎゅうにもう満員電車に乗ってるかのごとくね、いますね。側面は、えー、ドライダーカード。 こっちが1機とこっちが2機のライダーカードが描かれてますいやーかっこいいねでこちらなんですけどデラックス版となってますねだからベルトも胴回りのサイズが約 48cm から 68cm になってます多分俺負けねえなこれじゃあ中身確認していきますねオープン、うん じゃでーん画面ライドおおこれカードヤバくねこれカードめっちゃついてますよこれすーごっ結構カードボリュームありますねおーすげえ色も はい綺麗なマゼンタ色っすねネオディケイドライバーいい感じっすねバックルもね黒で黒になってますねこのボタンの配色もこれピンクだなこれマゼンタっていうのもピンク な感じで仕上がってますはいベルト組み上がりましたえー、単四電池が2本ですねマジでめちゃくちゃかっこいいこれさ1機と2機のライダーマークが全部入ってるシップスイッチオンこの音はやっぱ一緒だねギャーイーン いはいじゃあ次はこちらのねカードを見ていきたいと思います全部で何枚入ってるおおプラだやった紙じゃないですねプラですプラやっぱプラがいいっすよねカードこの前の隆起のさ CSM 紙だったからちょっとねもう残念だったんですよでも今回のネオディケードライバーの、えー、カードはプラです はい、これだけ入ってましたねカード全部で50枚仮面ライドカードが20枚ファイナルアタックライドカードが20枚ファイナルフォームライドカードが10枚で計50枚ですね ちょっとベルト巻いてみようかなこ れ, これデラックスだからね負けるかちょっとわかんないんだけどどっちだこっちかあ無理これ後ろがね閉まんないっすねやっぱり子供サイズだから もうちょっとでっかく作ってくれなかったんかなこれああ<笑>無理だなこれちぎれちゃうちょっと俺が負けないから箱に巻きつけてみました音声をねちょっと確認していきたいと思いますディケイト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 ファイ ツ, イァイツコ。コンプリート入ってんじゃん。やばやっ。ちょっと若干変わってるね、これ。音声が。あの、ディケイドライバーとね、ブレイド。 ブレードもターンアップ入ってる響キカベティカメルラ イ, ブ, ルライブトおーチェンジビート入ってんじゃんやばっ d a m n old! ミキーライダーですねダボー ウィザたドウィザー か, 分かんないっすウィザー ド, ドウィザードっとウィザードウィザードウィザードウィザードウィザードウィザードウィザード ドドララライイイブブブ見たことないんでわかんないすドライブいんんででわかんないっすゴースト 見たことないちょっとエグゼイでもね見たことないんであんま分かんないですねビルド ーも見たことないからちょっとあんまわかんないですねジオ 仮, 面ライドジオ仮面ライダ ー, ジオー仮面ライダ ー, ジオ ー, イダ ー, ジオーこっからはですねファイナルアタックライドいきまーす ディケイファイナルアタックライドディディディケイククククククーガ ファイナルアタックライドファイナルアタックライドファイナルアタックライドファイナブブブブクイ ヒ, ヒヒヒヒビキファイナルアタックライド ヒ, ピピピピピピ <Chhedon> ヒヒピピピピヒ <Ot dobrzedled> ヒフィフィフカフィフィファイナルアタックライドキィキィキィキィフィフデデデデンオィ Chiba Final attack, Lido Ch -ch -ch Chiba. The double Final attack, Lido. The double. Oh. oh, oh. フ, ォーゼーファイナルアタックライドファイナウィタックファイナルアタックライドウィイナルアタッイ ファイナルアタックライド エエクースファイナルアタックライドエエエエエビビエエエエエエエエエエエエエエエエビビビエエエエエエエエ 次ですねファイナルフォームライトクククククガファイナルフォームライトククク ク, クーガああああきっとファイナルフォームラ イ, ア イ, ア イ, ア イ, アイトあああきっとドゥドゥドゥドキー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 カ, カカカカブトファイナルフォームライドカカカブトデデデデオファイナルフォームライドデデデデ オ, デデデデオキキキバファイナルフォームライドチチチチバ ケイ。はい、えー、動画最後までご覧いただきありがとうございますもしよかったらですね高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいなではまた次回の動画でお会いしましょう ありありありありありベテルチ。